演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はしちらこちらドームスーパーのダブルチョコケーキを食べたいと思いますうんこれマーブルケーキは食べたことあるんですけ、ね、どチョコは食べたことない気がする、ね、どんな感じなんでしょうかおっとこんな風にこんに。 小分けになっているんですねこれは一つずつ食べるのも嫌悪そうだではちょっとちょっとおおなほほんで、ね、上はしっとり下はちょっと固めぐらいおーぼろぼろ崩る崩る冷液を避けるために早く食べちゃいますねいただきます <笑>やっぱり予想通り上の方はしっとりした生地で下の方にちょっと硬めのチョコレートが入っていましたが中にちょっとチョコチップみたいなのもあって食感も楽しむことありましたねまさにチョコ尽くしで濃厚なチョコレートが口の中に最初から最後まで残ってくれてとっても美味しかったですチョコが好きな方にはぜひおすすめですねというわけでこちらの点数とさせていただきますそれではビールってか